ホコの皆さんお願いします会場にお越しの皆さんこんにちはこんは関東学院大学ホコと申します本日2回目の演舞となりますが今回は横2列という今までにない初の隊列で踊ります最後まで全力で踊らさせていただきますのでお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いしますよろしくお願いします 暗黒を去り、夢の通いでいざまいらん。我がかけるとき、白斗 10月30、31日学、学祭。2日間で12回もハットを踊ったよね。 本学院大学おこさきの皆さんありがとうございました。